はいそれでは、えー、黒田和義です今日は牧哲鉄さんに来ていただきましたはいよろしくお願いしますはいピアニストで名古屋でまあ活躍してます活躍してますが、はい、他にもまあ結構ツアー行ったりするあツアーは滅多に行かないですねなので<笑>あの愛知県のなんていうか限定会海外をあっちをについてそうですねは い, はいこの間一緒に東京行ったしねああはいあれがそうですね久々でした、ね、はいま あ,、えー、あそうね学校公演とかをいつもよく手伝ってもらって はい、あと、まあ、うちの、えー、セミナーとかもよく出てもらってますが、牧、え、ク、ー、はまあ活動的には、えー、まあ名古屋界隈でジャズライブをやったり、はいジャズ以外もやってるよね、でもそうですね、あの、まあのまポップスなんかも、あのピアノ一人でこうポロポロ弾く BGM の仕事なんかもさせていただいてるんですけど、そういうのはジャズに限らず、まあ、ポップスと か, も、うんうん、んか。ポップス、もともとはクラシックだったのかな。電子 そうエレクトーンでしたねで、うん、エレクトーンでクラシックを弾いてたのが始まりですね、うん、それがだいたい保育園ぐらいからですねおおそうなんだえ、はい、エレクトーンってみんな早いですからそうだよね、はい、俺なんか大学入るまで高校生まで全然楽器なんかやったことなかったけどはいう僕、ん、はやっぱ早いですねエレクトーンをやっていたとえそれは自分でやりたいって言ったの エレクトーンは絶対違いますねあの母親に連れられてあの、うん、教室に連れてかれた口ですね、えー、嫌でしたあそうななんだなんかさ、はい、こうドラムとかギターってさ基本は自分で選ぶ楽器だから試験前になってこうドラムとかの練習をしてるとなんかあんなあんたそんなドラムとかやらないでさ勉強しなさいって言われるんだけど、はいはいはい、ピアノとかエレクトーンはなんかその勉強してなくても今日はエレクトーン弾いてたってったら褒められるんだよね あ、そうですね。あの習い事のカテゴリーになってましたからね。うねだからこう<笑>勉強しなくてエレクトーンを引いてるっていうのは普通。はい、別にそれ全然問題ない。むしろも好ましい。状況みたいな。そ う, そうですね。<笑>あの調子を伸ばすみたいな。<笑> そ, う そ, うそうそう、ギターとかドラムはさなんかこう？ 勉強もせずにそんなことやってって言われるからさ、なんか羨ましいっちゃう羨ましい、はいは い, はい。あ当時はすごい嫌でしたけどねああの、学校の授業終わって、本当はまだ友達と遊びたいのに、早く帰ってきて練習しなさいみたいなのもありましたね。そうそうねそうかいつ頃からも う, もう楽しくなったのもうそうですね、ただ中学生ぐらいの頃から、まあ、徐々に楽しくなってきたかなという感じですね。高校生の頃にには完全に 自発的にやっていた気がしましたなるほど、まあ、順当な感じでいい、ねはいまあ、や, やらせていてもらってよかったなとは思うよね親に、はいうん、そっかそうだね絶対音あるのもねだからどちらか と, うと大変だね。そうですね、絶対音感と相対音感だとジャズの場合相対音感の方が 得, 得, 得, 得, 得, 得,、まあ、得意じゃないけど、うん、有利で、ねはい、あっあのそうそれはあると思いますねあの絶対音感だと<笑> もうその曲をそのキーで覚えちゃうんで、うん、逆に胃腸が難しかったりしますね、うん。今はそうでもない。あの、まあ、もちろん訓練次第でどうにでもなりますし、まあ、当然絶対音感の便利なところはあるんですけど。うん、まあ、でもやっぱりちょっと手間は多いです、ね。手間はやばい。相談会はい、手間はかかるんだ、やっぱりね。うん、あの、僕の師匠。 ですよねああでなんか曲を弾くときに「このキーなんだっけ?」って言って全然関係ないキーでバーって弾くのはちょっと羨ましかったですよねあれは相対音感ならではの、はい、あの僕らもねよくまあ牧も一緒に受けたけど佐山さんはもともと絶対音感だったけど、はい、相対音感に変えたって言ってたもんねか変えて変えて変わるもんならちょっと信じられない話ですけどね<笑>いやもう絶対その音で読み続けるって言ってただからそのキーああ そのドレミハ・ソラシドで、はい、E が D でもドレミハ・ソラシドで歌い続けたら、相対音感に変わって、それで覚えちゃえば全然いいじゃんとかって言って、まあ、それでできる人はできるからね、すごいよね。そうですね、でも、それもなんか努力のたまものって感じしますね。まあ、ああじゃあ、とりあえず、ジャズ的には別に絶対音感はむしろなくてもいいぐらいそ う, あのそう思いますね、まあ、あの耳コピーの時にちょっと便利なぐらいなんじゃないかなと思います。ああああああ あって聞いた時に、もうその音名が分かっちゃうみたいな。そうですね。ただそれも本当スタートの音だけなので。ああ、はあはあははそうで、でも、そういえば、佐山さんって何も。なんかこう、ピアノも弾かずに、こう音源パって聞いて、その、俺がびっくりしたのは、昔あの、一緒に。大学で講義してる時に、はい、エリントンの、な、プレリュードとゥアキスっていうのは、ハーモニーがすごいんだって言って、はい。じゃあ、黒田かけてくれって言われて、ピーって四小節かけたら。 はい、ストップって言って全部横書きでこう、うん、なんか5声ぐらいの音をパーって取ってこの音とこの音が、うん、とか言ってそれもいや信じられない話ですけどね、うん、ピアノの音ですら絶対難しいと思うんですけどねねえほんとにいや、まあ、特殊技能のある人っていうのは羨ましいですな前世で多分いろんなことしてきたんだよねきっとね独特<笑>を積んだんでしょうね特を積んだんだと思います<笑> で、ジャズを始めたきっかけとしては、うちの大学らやね、はいあ。そうですねあの、名古屋音楽大学に入学したときに、はい、正直、何の気なしに、副科というあのメインの楽器と違う楽器を専攻できたので、うん、ちょっとじゃあ、ジャズピアノをやってみようかなって、何の気なしに副科で撮ってみたら、これが、あ、うん、あ、こんなに奥の深い世界なんだと思いまして。はい であの授業なんかにもいくつか顔を出したんですけど、あのアンサンブルとか理論とか、ビッグバンドの授業もあったので、うんうんうん、それで最初は特にビッグバンドにびっくりしましたね、ビッグバンドっててっきり古くさい音楽だと決めつけていたんですけど、ああこんなにかっこいいんだと思ったので、うんうん、うんそう、マキのころって結構ね、みんな頑張ってたもんね、すごい、ビッグバンド。はい、サ, ーサークルもやってたもんじゃビッグバンドサ、サークルもやってました ね, ねそうだよね。 あの頃だと、はい、だとってサドメルとかやってたんじゃないの結構サドメルとあとまああの僕が名誉に入って結局先行させていただくことにあの支持させていただくことになるジャズピアノの水野秀平先生のアレンジとか曲とかも、はい、なんかとても新鮮に感じられましたね、うん、サドメルもかっこよかったですし、うん、そうだねあそうか秀平さんのアレンジとかもやってたのねそういえばね、はい、うん プルオーケストラみたたいなやつやつったん だ,、ね、だからそうですね、うん、えまあジャズはだからそれをきっかけになんかその自分のピアノのヒーローとかいるのヒーローあのそうですね僕あの中学2年生の時にあの当時の音楽の先生がああ真木君エレクトンやってるんだってってあのジャズピアノの CD を貸してくれたんですよ、うんうん、で3枚あのやって、うん、オスカー・ピーターソンとビレーヴァンスと ヒース・ジャレットだったんですけど、まああ、いいチョイスなんですよ、あの今思うと本当に<笑>あの。中学生の時はオスカー・ピーターソンが一番わかりやすくてああそう、ね、あのかっこよかったんですけど、はいうん、だんだんと趣味が変わって、まあ、今もっといろんな人を聞くんですけど、一番なんか、ああ、戻ってきちゃうなって思うのは、まずビル・エヴァンスですね、うん、もうこれはなんかこう、ド定番というか。うん でその上であと好きになったのはこれはもうジャムセッションとか行くようにあのいろんな人とセッションをさせていただくようになってからですけど、うんンンすね、ああウィントン・ケリーで、えー、ですすねねウ、えー、ウィィントン・ンンン・トトケケリリーーかバッグ好きってその、ま、俺の勝手ないイメージなんですけどどっちかというとリーダーアルバムとかよりもサポートの方がなんか秀逸な感じがするんですが、はい、あそうですね僕もあのあんまりウィントン・ケリーのリーダー作品はそんなこう喋れるほど詳しくなくて。 一番聞いたのはマイルス・テービスとかも見るときのライブ版ですね。うん、ちょっと神がかってるよね、あの辺はね。そうなんですんよね。マイルスが吹いたテンション、もうパッて拾って弾くからさ、はいうん、やばいよね、あの辺は。まあ、あじゃあ、本当にもう、定土定番中の土定番を、まあ、かどったみたです ね, ですね、はいあいいい。いいコースを通ったよね、なんかこう。<笑>そうかもしれません。<笑> <笑>はいロテーバーそれがいいのかどうかわかんないけど、えー、そうっすかまあなんかそんな感じでやってきてまあ皆さんに聞いてるんですけど人生最大のしくじり、はい、音楽音楽業界入って最大のしくじりって何ですかねあ、まあ音楽あ音楽になってからのしくじりでしたら、うん、あのー、こう。 あピアノというのは非常にあのイントロを弾いてくれと言われることが多いじゃないですか。ああであのこうやってこうテンポを出されてあのこれが12なのか、うん、1234なのかわからなくて、うん、で僕は確か口で確認したんですよこれ4分音符ですかって聞いたらそのリーダーも緊張しててそうだってこう首をあ違う2分音符ですかって聞いたら首を縦に振ったんであそうかワンツースリーフォーかと思って。 まあそのワンイントロ出しちゃったらバラードのつもりだったの で, か、ねあはい、でしかもそのまま曲やっちゃったのでもう台なしでしたね。本、う、当、ん、いやまあ台なしっていうか、はい、曲そのままやったんだったらまだいいけど俺なんかさテンポこう倍で出しちゃったりとか、はい、なんか全然違う感じで出したとしてて。はい なんか歌い始めて途中でやっぱり歌えないからって止められたことがあってあそれはちょっとさすがにお客さんにも分かっちゃうからね、まあはい、受けたなら、まあ、な, なんと か, なんかお客さんがんしっくりこないなとは思ったかもしれんけど<笑>まあ、まあまあみまあ、なんかこうちょっとなんかあったかなぐらいの感じであれだけど止まっちゃったらもう俺大なんか最大のしくじりって感じだけどそれぐらいだったら全然大丈夫じゃない うんまあ、思い出すとなんかそれが一番だったかなあとはあの飛行機乗り間違えたやつぐらいでマジで<笑>あの、はい、大事な仕事だったんですけどね、うんはい、そうか昔あの川村隆君ってさ今さもう、はい、あのもう今やももうううなんていうかもう NHK の番組とかの音楽監督やってて素晴らしいベーシストなんですけど、はい、かもう彼もう俺はもう人間的にも大好きで。 でその一番最初に会ったのが、はい、なんかこうスター・イズでライブしてたお客さん少なかったんだけどなんかこうちょっとオーラがある子が一人いてで、はい、誰だろうこれと思ってたら「あのどうも河村っていいます」って言ってあ「名前は聞いてたから あ, あベーシストの?」とかって言ってて「どうしたの今日は?」って言ったら、はい、なんか。寝坊して 川崎での仕事だったから、はいはい、新幹線に飛び乗ったんだらベースを持ってそしたら、はいはい、川崎で止まらない新幹線に乗っちゃっておしゃらないから名古屋がもう一番最寄りだったからあの電話して「もうすいませんもう今日行けません」って言って「せ<笑>っかく来たから」と思ってライブ見に来たって言って<笑><笑>ああなるほど肝がすまってますね全部すまってるよね<笑>で一緒にセッションして飯食いに行って<笑>みたいなそれが最初の出会いだったかなでもその 彼はしくじりと思ってないからね、<笑>むしろプラスだと思ってるから、<笑>なるほど<笑>、考えようです、考えようですね、飛行機間違えてどうしたの、結局、行けなかったのあの、まあ、相当2、三二時間ぐらい遅れていって、うんまあ、時間に余裕を持っていたので大丈夫だったのと、あとは、まあ、飛行機会社のそご好意で、うんまあ、空いてるから乗せてあげる、しかも、あのなんですか、チケットの追加の、あのいらないと言っていただいたっでお そうなんか思いがけずこう人の温かさを知ったというか。そうそうそ う, そう。そそそれ考えたプラスだよね、考えたね。そうですね。素晴らしいですね。はい、いやでも、なんかそういう意味では、なんかこう、なんか、こう持ってる、真木君は持ってるんだね、そういうのね。なんか、やっぱ、持ってる感じがする<笑>す、ね。恵まれてたかも。はい、ね。じゃあ、まあ、あのジャムセッションってよく学生のことが言ったあもちろん行きましたね。うん、はい。でもなんか。 荒川の時とかもそうだったけど荒川とかとやっぱり世代違い、はい、近いじゃんだからその頃って大学でもしょっちゅうセッションやってたりとかしてみたいな、はいはい、でもジャムセッションそのライブハウスとかでよく行ったでしょあ、はい、行きましたねうん、なんかそのピアノの人ってさやっぱりこういろいろこうセッションに行くのに怖いと思ったりとかなんかこういろいろこう セッションに行くと激鎮したりするまあ激鎮するために行くもんだどうか思ってるけどその辺を牧君的にはどう思ってますかえ、まあ僕も例に漏れず激鎮させられたことは、うん、まあもちろん何度かあるんですけど、うん、そうですねただ多分多くの人が行くにあたって一番心配なのって、うん、こう知らない曲なんか弾けって言われたらどうしようみたいなとことなんじゃないかと思うんですけど、うん、だそこはまあ最近はあの 修浩一先生と書かれた黒本がね、ありますからね。うん、らねはい。当時あんまなかったんだって、まだ黒本って。当時は、まだ確か。学生の頃はなかった気がしますね。うん、黒本って。僕はなんかすごい困った気がします。うん、なんかあの、水玉の あ, あ青い本ってなかった。そう、青本でしたね。青本だったね。はい。あの、青本がだんだん駆逐されて、こう。まあ、選曲がいいね。 いい本だったと思うけどなんか、まあ、黒本の方がなんか、はい、要はいわゆるジャズでやるしコード進行かなり、はい、そうです、ねうんはい、まああのジャズでそのやるコード進行をさむさんが相当考えてそれでも地方によってコード進行違うから相当、うん、もう迷ってカッコかけたりとかいろいろしたとか言ってたけど。はい でもまあ画期的だったよねあれはねねすごく、ね、であれだけ水準の高い楽譜でも、うん、ま世、あの中には文句を言う人がどうもいるらしいですから、はい、まあそれはもうしょうがないとは思うんですけど、うん い, やまあ、いろいろあるから本人だって迷うとこだからねあんで、まあ、多少の誤植もあるだろうしまあそれは仕方ないとしてもねあのクオリティはすごいと思いますがすね、うんうん、知らない曲が。 まあだからピアノなんかはすごいイントロギターもね成瀬、はい、君の時も言ったんだけどそのギターなんかも今イントロとエンディングさえうまくできるようになったらなんかそれなりに仕事があるみたいな感じであはいその辺はピアノはどううななのなんかこういやいやもう非常にわかりますね今日もご視聴ありがとうございました。 今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか、演奏中に何考えているかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。 週日本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。